劇場版公開直前スペシャルというところで、まずは皆さんこちらをご覧ください。はい、なんとですね、2月の3日の夜8時より、えー、鬼滅テレビワールドツアー上映開幕スペシャルというものがですね、えー、配信決定いたしましたというところで、まあ、そんな内容なんですけども、お配信当日に公開となるワールドツアー上映と鬼滅の刃に関する最新情報を発表ということで、えー、なんとアニメの最新情報が、 あ解禁されてきますよとということなんですけどもなんとですね、ワールドツアー上への最新情報と、鬼滅の山の最新情報二つ発表するみたいでね、えー、なんとワールドツアー上への最新情報何なのかなって考えてみたんですけども、まあ、おそらくなんですけども、上限の鬼の声優さんの解禁なのかなと思っておりますね。まあ、一応劇場版の方で初解禁となってはいるんですけども、まあ、そんな上限の鬼の声優さんの詳細情報というかね、まあ、上限 の, 鬼の PV 的なななものが解禁されるんじゃないかなと思っております、ね、で、そして、鬼滅の刃の刀冶の里編の最新情報なんかも解禁が見込まれるんですけども、主題歌情報、そして放送日の詳細情報なんかが現在解禁されていませんので、まあ、その辺の解禁なんかがね、まあ、来るんじゃないかなと思っておりますね。かなり楽しみですね。はい、って感じなんですけども、いやメンバーに関してもかなり豪華でねえ、なんと川西健吾さんとか花沢香菜さん に関で、まあ、放送に関しましては、アベマ TV の方で放送されまして、え夜の8時から9時まで放送されるみたいで、まあ、約1時間にわたって放送というところでね、まあ、最新情報1時間にわたって解禁されていくので、まあ、私に関しましても、同時中継生放送という形でね、まあ、皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思ってるんで、ぜひぜひ生放送遊びに来てください。 というところで、いや最新情報、マジで楽しみなんですよね。はい。さあ、というところで、まあ、続いてなんですけども、こちらでございますね。どうぞというところで、まあ、1月の31日の夜0時からですね、なんと座席の予約が開始というところで、まあ、私含め2月の3日当日に、まあ、映画見られる方はですね、えー、なんと座席の争奪戦がね、えー、繰り広げられますよというところでね、まあ、かなり楽しみだし、ちょっと怖いなと、なっておりますね。はい。<笑>めちゃめちゃ 怖いなーって感じでですね。まあ、そんな劇場版なんですけども、こちらというところで、えー、ワールドツアー上映、鬼滅の刃がですね、えー、2023年の2月の3日に公開ということで、えー、公開まであと6日となりました。なんと6日というところで1週間切っているんでね、まあ、かなりもお楽しみなんですけども、まあ、そんな内容はですね、こんな感じでございます。どうぞということで、遊遊編の10話そして編の10 11話そそししてて 刀鍛冶の里編の第1話とというところで、まあ、新作エピソードに関しましてはですね、えー、刀舵の里編1話とおのみとなっているんですけども、遊格編の10話と11話もですね、劇場版で公開されるのは初めてというところで、まあ、一応 4K でのお、なんと公開というところなので、まあ、あの戦闘シーンを大画面、大音量、そして 4K という高画質で楽しむ上ではですね、ちょっと本当にいい劇場版になってるんじゃないかなと思っております。 はい。で、まぁ、あ、そんな、刀鍛冶の里編の第1話なんですけども、こんな感じというところで、まあ、原作の98話から101話まで、刀鍛冶は進む予定となっております。で、まぁ、あ、上映時間に関しましては、刀鍛冶が60分というところで、なんと2時間となっておりまして、まあホームページを見てみたところですね、上映時間は110分となっておりましたね。はい、というところで、約2時間にわたって上映されます。で、まぁ、あ、そんな、刀鍛冶の里編の 第1話の本当見どこんな感じというところでね、えー、なんと皆さんも楽しみにしてると思います。えー、上限集結というところでね、す、え、べ、ー、ての上限の鬼がね、えー、一王に集まるね、えー、シーンがありますので、えー、上限の鬼のすべての声優さんの解禁があるんですよね。えー、というところで、まあ、現在解禁されてない声優さんとしましては、国志望、玉子、反転具泣き目の声優さんがですね、まあ、解禁されますよというところで、えー かなり楽しみでございますでまあそしてですねそれに加えてですねキャラクターデザインの方もまあ、こちらで初めての解禁となりますのでまあ、かなり期待ですよねでそしてまあ動きとかね初めて上弦の鬼が動く様子とかもちょっと見れるのかなというところでまあ劇場版で本当見どころが多いなと思ってるんですけども上限集結はかなり楽しみでございますでまあそんな劇場版なんですけどもなんと入場者特典っていうのがございましてね いや、なんとこちらがめちゃめちゃ豪華なんですけども、上限集結本という本がですね、全国合計200万名様限定で配布されます。で、まあ、収録内容に加えてですね、パンフレット並みに豪華な本がもらえますので、ま あ, あのね、こちら欲しい方は劇場版に早めに見に行くことをお勧めされますというところでね、いや、マジでこれ欲しいんだよね。えー、めちゃめちゃ非売品だし、めちゃめちゃいい本となっております。 いますね。 はい。で、ま、さらにさらになんとキャスト陣の登壇なんかもございましてですね。え、4日と5日では東京で舞台挨拶がございまして、まあ、現在すでに予約が埋まってしまってるみたいなんですけども、おまだ間に合う映画館なんかもあるみたいなんでね。ま、ぜひぜひ予約してみてください。もう今予約した方がいいですね。はい。舞台挨拶行かれたい方はね、今予約することをお勧めします。で、なんとね、舞台挨拶に関しましては約40分ほどあるみたいなんでかなり豪華ですね。 で、そしてですね、さらに劇場物販というところでこんな感じで、いや、なんとですね、いや、めちゃめちゃ劇場物販グッズがですね、発売されるみたいでございます。で、まあなんか新規イラスト、新規書き下ろしのイラストでこんな感じでめちゃめちゃいいデザインで、今回劇場版のみのグッズがですね、発売されるみたいなので、まあ、こちら欲しい方はですね、2月の3日公開当日に見に行かれることをお勧めしますね。いや 私もですね、こんな感じで、かんろじみつりさんと、ときと無一郎くんのイラストがめちゃめちゃいいんで、ちょっと欲しいですね。ま あ, あと、ダキのね、ちょっとグッズなんかも欲しいなと思っておりますね。はい。というところで、まあ、ちょっとグッズ欲しい方は早めに行ってください。で、そしてですね、最後になんですけども、なんと明日ですね、鬼滅の刃遊楽編一気見パーティーというところで、なんと劇場版直前ですので、遊楽編をちょっとこう振り返っていきましょうよということで、まあ、皆さんで一緒に ですね、配信サイトなどを使ってですね、まあ、同時中継というか、まあ、同時視聴という形で遊楽、まあ、編を一気見するね、えー、ちょっと生放送を行いたいなと思いますので、まあ、皆さんぜひぜひ遊びに来てくださいアーカイブなんかも残そうかなと思ってるんで、まあ、見逃した方もですねタイマーなどを使ってぜひぜひ一緒に見ましょうということでね、えー、楽しみでございますはいというところでまあ明日からのスケジュールなんですけどもこんな感じというところで、まあ、明日からですね動画と生放送がめちゃめちゃちょっと ちょっとエグいんですよねはいで、まあ、2月の3日からはさらにちょっとえぐいよというところで、まあ、ちょっと新作始まるということなので動画と生放送で頑張っていきたいなと思っております。 はい。までね、最新情報というか、まあのじち TV の最新情報に関しましては、ツイッターの方で常時告知していきたいなと思っていますんで、はい、ぜひぜひのじち TV のツイッターの方もチェックしていただけたらなと思っております。はい。ということでね、いや皆さんのコメントなんかもお待ちしておりますよ。いや、マジしで劇場版楽しみっすね。いや、本当に楽しみというところで、まあ来週から、あちょっと皆さんで楽しんでいきましょうや。 はい。ではね、えー、皆さんまた次回のとこでお会いしましょううっばー